シロップ漬けだってなんかかわ い, いいピッタリ今どこにいますか 渋谷にはい、早行線に乗ります。はい、シャドです。はい、サムです。こんにちは。今日どこに来ましたか。今スヌーピーカフェに来てます。はい。じゃあ、今ちょっとすごく嬉しいです。子供の時からずっとスヌーピーの漫画を読んできましたから、結構。 カフェに来れて嬉しいなと思います、うんはい。何食べる？全部食べちゃいます。食べちゃおう。<笑>今日ねちょっとあ雨降ってて、ねまあ、ちょっと残念ですけど、でもまあ室内の撮影ですから、うん、大丈夫だと思います。多分ね。はい。多分。うん、じゃあ早速入りましょう。じゃ入りましょう。はい。は 可愛い中もね、あるよワオ買っちゃいましょう今、スンプカフェにいます<笑>結構、今興奮してます<笑> コーンじゃない<笑>だえっ、ー、とねアメリカン特グのちっちゃい版。ン。 カイットポテト。うん。サクサク。<笑>あれカリそれは何ですか？これはマシュマロマシュマロの、えー、っとラテです。 マシュマロのカフェ。甘い。あとピーナッツもついてるよ。ピーナッツ。おお。おお。不思議です。 好大好きなバムクーヘン買って食 べ, 食べたい食べたいこれもなんかいい感じだよねシロップ漬けだってなんかかわいいぴったり。 お腹いっぱいいっぱいいっぱい僕はいっぱいじゃないですだってしか飲まなかったから、うん、え小食だからあれでもお腹いっぱいじゃないはいはいそうです、うん、えっ、ー、とどうでしたかえっ、ー、とね女子だらけでね居心地悪いです<笑>僕はね全然周りの人見てないから全然関係なかったから大丈夫でしたやっぱしね、うん、でっかい男2人がいるのはね目立つ<笑>はい じゃあ次のところに行きたいと思います。何ががありまましたどうして疲れましたたた、はい、いいたかかかサム間違人ともチェックしなかった まあね、スピーカフェの近くにスタバがありましたからちょっと大変ですねまた同じところに戻って。はい